リーストでイルハートバースコンパイルハート一発コンパイルハート一発を T.S. ゴッド焼肉をかけてガチンコ勝負をしていきたいと思いまーす。よし、それではね<笑>本番やっていこうと思いまーす。<笑><笑>言ってますね<笑>見てな。よしえっとコンパイル。<笑> お二方の衣装は何なんですか<笑>ソフトクリームかなメロンソフトとソーダ味のソフトクリームかな。うん<笑> 今が約束の時ですちょっと聞いてちょっと聞いて<笑> お、うえぇああ<笑><笑>待って後ろから見た動きめっちゃキモいんですけど。 あの裏切りの裏切りってありますよいやいやいやいやもうずっとさーあれでも最初に死ななかったから焼肉だけでもお願いしますよええー絶対勝てるやつあら なんですけどあのね、見た目よりハマりますこれ、ね、ぜひやってみてくださいギャングビーストで、ね、なんかいろいろねステージとかねキャラの衣装とかもあったんで<笑>ぜひ、やってください が好きなき…な焼連れれててくれるんですか<笑>え、なんかねなんだろうなまあ一番好きなのは塩炭とホルモンなんですけどなんだろうななんかねあれが好きですあのなんかねお肉の種類はね分かんないんですけどあの卵につけるやつあるじゃないですかなんかちょっと大きいななに何何すき焼きみたいなさ。 あった気がする。あれが好きです。あとはね、あとはね、なんだろうな。あとは焼肉。お肉じゃないんですけど、ビビンバ好きなんですよ。<笑>まあねあの一時期ねすごいね焼肉屋に通ってた時代があるんですけど、<笑>そのせいで私あの一週ビビンバのあの混ぜるのめっちゃうまいんですよ。こうカカカカカカカカカカカカみたいなやつが。 ま<笑>ちょっともう卓棋レベルにうまいんでまあまあねごちそうです。役に立ちます。